どんな技術を広げたいのかって話をやってきます藤井ですで、えーまあ、今日も独立開業のコンテンツをやっていくんですけど何、まあ、でですねこのどんな技術を広げたいのかって話をさせていただくのかなんですけれども、まあ、いわゆるこう理学療法士とか医師の方受動生育士の方が、まあ、独立開業していくってことはどういうことなのかっていったら、まあ、いわゆる自分の使ってる技術を多く広めますってこととイコールなんですねこれ何のことなのかっていったら、まあ、いわゆるこのマーケティングって っていう言葉なんですけどマーケティングってこれ何なのかって言ったら、まあ、基本的にはあの何もしないと売れないものを売っていくっていうことがマーケティングなんですねわかると思うんですけど今はもう物が溢れてる時代なんですねもうそこら中にもありとあらゆるものがアマゾン楽天ねえー、アップルだとかそういうふうなサイトを開けば何でも物が買えてアマゾンさんなんですごいですよね本当にもう一日だってばもも次の日にもうね欲しいものが あまあ日本なんて特に豊かな国ですからもう物が溢れてしまってね物が足りなくて食べ物がなくて住むとこがなくてとはもう全くこう、まあ、縁遠いような国になってるわけです。と思うと基本的に人々が物を買うんじゃなくてまあいわゆる、まあ、欲しいっていう感情があるから買うのと、まあ、必要だから買ったりとかするわけなんですけど、まあ、あのいわゆる整体院とかね施術腰痛治療とか っていうものは、これ基本的に、あの、まあ、痛くなってどうしてもですね、まあ欲しいというよりも必要だから行くわけなんです。で、その中でですね、こマーケティングというものは、まあ、生体院だって数が今もうめちゃくちゃですね、たくさん生体院の数があると思うんですけど、その中で選ばれるためには広告を出さないといけないですね。広告です。で、広告を出すためにはどうすればいいのかっていうのは、まあマーケティングっていう手法を使って、 この話すと長くなるんですけど、まあ、いわゆるこの自分の治療、ホームページとかチラシとかを使って知ってもらって自分の院に来てもらうってことなんですけど、私、ここからポイントだと思うんですけれども、本当に広めるべき治療なのかどうかってことを自分の中で信じれないなら、独立会議をしない方がいいと思うんですよ、個人的に。でちょっと厳しく聞こえるかもしれないんですけど、やっぱり広告を使って、マーケティングっていう手法を使って何かものを広めるのであれば、やっぱまずは、 患者さんにとって本当に価値のあるものであって、えーまあ、自分自身信じれるものでないといけないと思ってるんですね。まあ、なんでなのかって言ったら私自身塾でもよくお話しさせてもらうんですけど結局マーケティングトークスクリプトビジネスのノウハウを一生懸命勉強すれば、まあ、はっきり言って売り上げって立てられちゃうんですよね。たとえ治療が全然良くなかっても。 でそうなってくるとまあ言ったら一言で言うともしねだから独立開業をやってる人とかであれば嘘の治療とか改善しづらい治療を広げること自体っていうのは私は個人的にあんまり良くないんじゃないのかなっていうふうに個人的に思ってるまあそんな価値観を個人的に持っておりましてなんでやっぱり独立開業するのであればこれ一生ですよ一生技術を高め続けるんだっていう。 ールあのレールの上から絶対落ちちゃいけないと思うんですね、私は。でそこからやっぱ落ちてしまったりだとか、脱落してしまうと、結局売り上げが一番売り上げ市場主義になってしまって、何やってでもいいから、回数券が売れりゃいいやっていう風うな、まあ、そういう考え方に近づいていってしまうんじゃないのっていう風に、個人的にはやっぱ危惧してる部分があります。で、そうなってくると、結構生態に慈悲ってなった時に、 あのな ん, なんていうんですかね、まあ、やっぱり工学だし自由進路分野だしっていうので、まあ、やっぱりいろいろありもせぬことを言われてしまったりっていうふうになっていくんじゃない の, じゃないのかなっていうふうに、まあ、これはまあいろいろ私もたくさんのことを経験したので、まあ、今はそういうふうに私の中ではもういわゆる確信してる部分があるかもしれないんですね。はいですから あのー、ポイントなんですけれども独立開業するのであれば技術をまず高め続けることを絶対コミットメントしていただきたいんですよでそこがねやっぱ売上があって例えば月収100万円いったりだとかした時に忘れちゃうんですよね例えばですけど臨床1年目で患者さんね結果出せるわけないんですよ一言で言うと私も3年でやった人間ですけどでもそこからやっぱり1年目で独立開業した学生の時に開業したのであれば それ相のやっぱりテストと試練を待ってますよね。回数券は折れるけど患者さんが治らないところに関して自分がどれだけ真摯に考えられるのかっていうそういうテストが私は個人的にあると思っててでそこで売り上げ上がってるからまあもういいじゃんと別に返金って言われたとしても無視していいじゃんとかね治らなくて も, もうお金だけ儲かって患者さんが辞めていったとしても別にいいじゃんっていう考え方になってしまうのであれば私は個人的に まあんあんまりまあ整体院をやらななないいいい方がいいんじゃないのかなと思うんですよ医療全体のことを思うとね。はいまあ、なのでちょっと厳しいように思えるかもしれないですけどでも逆に自分の技術に本当に自信があってもうこれは絶対に広めるしかないでしょってことはやっぱ確信が持ててる状態この状態にすぐにはもちろんなれないと思いますしあのその状態あるのかって話もあるかもしれないですけどせめてそういうふうになるんだって。 っていうレールの上から落ちちちゃダメですよね私たちはなぜなら医療の中でやってて患者さんを通じてまあいわゆるお商売をさせてもらってるからですよねはいまあそんな感じで話をしていったんですけど今日の話は何だったのかって言ったら独自開業する人にどうか技術を高め続けるレールから絶対落ちないようにしてくださいとで あ, あなたが仮に成功したい売り上げが上がったとしても絶対に一生霊に嘘をつかないように 真剣に歩んでいただくって気持ちがあればあ絶対に独立会業も長くうまくいくんじゃないのかなと思いますのでぜひともこれから独立したい p t i 師の方いらっしゃれば参考にしてくださいで面白かった方はいいねおよびチャンネル登録をしてください YouTube の下の概要欄から私たちの治療テクニック無料ダウンロードできますので今すぐ無料でダウンロードしてみてください以上です